人々個性派揃いなんんやだでも炎上なんか気にしなくて一緒子供じゃないんですからただこねるのやめましょうよむしのご意見正しいだけで全然面白くないですよね個性派すぎる個性がブレンドされてスペシャルなチームになるんですクラフトボスからスペシャル TV とじゃあ次のプレゼンやってみるかできないできません僕もできますやれよこの惑星ではワンチームと言っていればうまくいくというわけではない 楽天カード安心お知らせメールアプリで一括管理今日本で一番使われてるカードなんです楽天カードバーン年会費無料二十三日10時まで七千ポイントプレゼントお買い物パンダグッズ当たるプレミアムビールのうまさを目指した新ジャンルで<笑>リアリーえ、なんか言いました言ってないよライバルはプレミアムアサヒザリッチマジでうまい 新幹線チ、e、チケケッットトですいいチケットなんて使うかお箸取って E チケットもお箸みたいに使った当たり前になるんじゃないですかいやお箸えお箸使うんですか当たり前だろう新幹線 E チケットあげまるえうちではもうあげません学上のひれかつはあげずにチンする時代へあげませ ん, ん冷凍食品はもち 目指せビールを超えた爽快サントリー「ニューオールフリー僕はそもそもマックと出会わなければ自分の物語を映像にすることをしなかったと思うんですよね言葉も音も映像も全部自分の手のひらで扱うことができるっていうのがやっぱりこうマックを使う喜びですよね語られることを待っているようなまだ誰も見たことのないような美しい物語がこの世の中にはまだあるんじゃないかと 未来の起源。